はい、じゃあ始めていきますバイオハザード RE2 で今回はあのー、ぜあ前回1ヶ月前くらいにバイオやったんですけどただ途中で止めちゃったとで1ヶ月ずっと放置してたんですけどまあそれはそれをじゃあ進めようかなとうん続きをやろうかなと思ったんですけどどうせだったら最初からやろうということで ま最初からやってます。で、今見た通りちょっとレオの足の速さが速いです。ということで、今回はこの足を速くしてかつ。銃の打つスピードを速くしてで、まあ高速にバイオある r2 をクリアしていこうかなと思っています。でまあ、こういう動きもしたらと。<笑> でムービーは飛ばしてきますもうストーリーに関しては今回何も考えずにやりますもう何しろ速くこの足のスピードでいけば結構なスピードが出るのではないかという感じですかねでムービーは別に飛ばさなくてもいいらしいんですけどまあいいでしょう飛ばしちゃって でまあ、そこまで極めてるわけじゃないんでガシャ開ける前にガシャ、まあ、ちょっと無駄な動きがあるかもしれないですねさあどんどん行くぞほらほら お, お最初に行くところはえー、っと えここを飛び越えると飛び越えて鍵を取りに行きたいあのー、なんだスペードかなスペードの鍵青色のスペードの鍵まぁ、あ、でちょっと2倍速だからこう引っかかっちゃうとかありますがまぁ、あ、そこまでタイム変わんないかなどっちだどっちだでゾンビに関しては全くぶつからないのでぶつからないやつになってるのでまあ、無視していきます 何しろ、高速に終わらせる。ほら当たるか、そんなので、こっち行って、で、そっから入って、で、行く。こっち。まあ、ゾンビは殺さずに行きましょう。で、こっち。で、今度は、えー、クレアにや。クレアに。 でまあ、この高速走りしていくんでさあじゃあヘリの墜落シーンを生で見れそうですね、た<笑>まあこんな感じで2倍速でやっていくとそういうシーンも見れます。集まってきた ちなみに今持ってるのマグナムですマグナム最初から出しちゃってますでも、まあとで、まあ、ボス戦でしか使わないんですけど超高速で打てますで基本セーブは捨てかないんで一撃死一撃死に合っちゃうともう終わりかなうん一撃死があるんですよねバイワーザード RE2 は ラインの操作が落かないあっで一旦これ見せますとこんなスピードで打てるとじゃあ次に、えー、次何を取りに行くんだっけ、まあそこを開けてえっとあれかあの新刊新刊を手に入れる 新幹手に入れて、あと電池手に入れて、で、OK かな。で、ここまっすぐ、ですこれは2階に行って、くるくるって回して、で、電池バスッと入れて、ケ、OK、ー。ここら辺の操作かな。多分うまい人はもう、パランとかやっちゃうんだと思うんだけど、俺はちょっと無理かな。 でまあ、ここはもう走りましょう敵じゃないあやべっこういうことをしちゃう場合がありますちょっとね多分もううまい人なんて1時間を切るらしいんですけどやべめっちゃ間違ったまぁ、あ、ちょっとまだ極めてないんでそんなに早くはいけないかな または2倍速だから1時間は切りますがでもそこまで早くないかなほらほらほらここ忍者パシみたいよしそしたらこれはもうここから出ておくでここに一応隠れとく隠れとかないとのけぞるで ここら辺もあんま覚えてないんだけど確かこれと弓と蛇かなよし取れ取れ早く早く取れよしほらほらよしここに入っておくとこうやって扉が閉まらない扉が閉まらないというか棚が倒れないでもうすぐに馬と馬の馬馬なんだっけこれか これと水かなよし こ, こら辺忘れると超タイムラストになるかなほらあちゃ違う違ゃで、そしたら今度はライオン上のライオン取って最初のボス戦いきますかねライオンと草と鳥あちょっとほらよしいいよ 今の辺順調だよ一回間違ったけど、まあ、ここら辺飛ばしていきましょうもうどんどんどんどんどんどん行きたい問題はどっかなやっぱあの植物の怪物がいるとこですかねあそこ一撃で死ぬ可能性あるんでまあその前に爆弾を取っとくと思うんですけど ち ょ, ち, ょちょっとわかんないな爆弾取りさえすればもうつかまれて死ぬことはないです、えー、ここ下いっとくかな下そんなに距離ないんでここすぐそこなんで す, すぐそこまあこれ1個持ってればもう勝ちですでまあここはこいつこいつのを越していきます面白してるなれは何だ で、ここをグイット。ここなぜかずれなかった。あ、ずれた。こい。さあ。さあ、上行こう。今何もなかったかよ。超高速でやれたな。あんな高速でやりたことないんだけどな。いや、これグイここはちょっと。 タイムロスか な, タイムロスなてここはもう待つしかないこういうあのなんだこういうのはもう全部2倍速にはならない、まあ敵のスピードも2倍速じゃないし2倍速になってんのはレオンの足の速さですで、まあ、ここはぐるーっといって上でこ こ, ここはあのエイダがいるんですけど、まあ、エイダは エイーダが入る前に俺入れるんで何を言ってるかっていうとここエイーダここ入るんですけど先にピュッさあどうなるかっていうとポイーン消えるやっぱり消えてたやはりやはりこいつ消えてやがったさあ戻れほら おかしいと思ったんですよねすぐに入ったのにいないとじゃあ次に、えー、向こうだ<笑>あんまりみ道間違っちゃったらマジタイムロスなんで結構注意しながらやっていきますでまあ、全部無視してってここの鍵もいらないです使わないでまぁ、あ、ちょっと鍵は 捨てたいとこだけど、あとでまとめて捨てるかな。すぐ行く、すぐ行く。あ、こ っ, こっちこっちこっちこっちこっちこっち。で、これ1個目の部品。で、2個目の部品は、えっ、ー、と、時計台だね。時計台に行かないといけないから、だから、あれだ、歯車もゲットしないといけない。 なんかにあたらん忍者橋忍者橋すっすっすっすっすっすっすっそそ。すっすっすっすっすっ危ねっ危ねっていうか当たんないんですけどねでこっち行って今開けた扉をあしゃりでここで注意しないといけないのはまずはあの こいいいつを取ななきゃいけないヒューズですね。で、ヒューズ取ったら、まあ、あそこ開けれるんで開けると。ありやよし、会いたい。あ、ゾンビ殺さなくてはなった。全員生かしてっていうのがありだったかな。まあ、いや。で、ここはもう、なんしろ、 焦るでやるべきこととしては、えー、まずは歯車だね歯車取ってからえっ、ー、と端を降りないと超絶タイムロスになります歯車は上の階のえっ、ー、とこの奥の方奥の方のここですね まあ、ちなみに今更なんですけどなんでこんなことやってるかというともう本編クリアしちゃって何回もでまあもう普通にやっても面白くないんでじゃあちょっとタイムアタックみたいな感じにしようかなとでもタイムアタックもう結構な記録を出してる方がいるんでんーじゃあどうしようかなと思った時にまあ足を速くするやつがあったのでノットがだからまあそれを使ってるとて感じですかね。 でそれでまあどれだけ高速化できるのかっていうのを検証してますさあまあタイラントに関しても捕まれないんでもう敵じゃないと今回はなんしろどれだけ謎解きを早く終わらせるかって感じですかねまああとボスはさばっと倒すこれ横抜けれないけどはいちなみにあれ あの普通の状態でやるとあれ、掴まれて投げられます、吹っ飛ばされます。だから注意してください。で、えっと、もう歯車ゲットしたから3階に行けばいいね。3階に行くんだけど、えっと、ここを開けて、で、これを取りたいけど、 これが邪魔してるから、一気に捨てて、で、これ戻る。で、3階のとこに行けばいいね。3階じゃないわ、図書館、図書室。で一瞬タイラントの足音かで、まあ、普通にやった場合は、タイラントの、えー、がいるときにこれやると、吹っ飛ばされるんで、投げ飛ばされる。あ、違う違う。 投げ飛ばさされるんで気が付けてくださいまあ、今はもうなんもないんで飛んでやっちゃいます。でこれ一個一個やらずに全部やっちゃう。レオン の, その力すごいんで強いんで3つだろうが4つだろうがいくつでも動かせます。まで3回動かせばいいと。で上に行ってそこを出ればここで行けば。 あの歯車のやつゲットです。違う違う。歯車を使う場所に行くと。時計台に行くと。で、まずはここにはめる。で、このムービーが飛ばせないから待つ。なぜかここだけ飛ばせない。で、これ、取っとかないとタイムロスです。で、まあ、上の方に、まずちっちゃい歯車を取りに行くと。で、それを取ったら、今度はすぐにこれをはめる。 で、降りて、今度はさっきのところにちっちゃいのをはめると、ここ。そうすると、なぜか部品がポコーンと落ちてくるんで、それを取る。そうすれば、まあ、ちょちょちょ。OKOK。で、まあ、ここはこうやって降りていくんですけど、ここでまあ、短縮技としては、すぐ左に。うん で、ここはフィッちょっとで、今度はどこ行くかっていうと、この部品をはめるから、えー、えっと、あそこだね、あの、ここを突っ切ってて、で、ここを左に行く。まあ、ここ行けば、すぐに行きますね、下に降りたけど。 ここは見あの最初のなんくるくる回すやつのところに行けばいいここでここに部品をはめるんですけどめんどくさいことにこの部品は箱に入ってるとだから調べて開けるこれがちょっと時間食う ゴールやりやすいそっちの方がえー、っと、うん、まあ覚えちゃったらもうそんなの関係ないかもしれないですけどねちょちょよしよしよしよ し, よしでまあ別にクローバーの鍵取っておく必要ないんですけど まあ一応、アイテムボックスに入れるのがめんどくさいんで、やってます。持ってます。で、これはいち早く、ヘイダーが着く前に開けてあげる。あ、で、モンドーム用のような一撃必殺の場所が一つあって、それはワニのとこですね。で、リバイスを使ってると、このワニのところが、ちょっとむずくないので、まあ気をつけた方がいいですね。 まあ、2倍速を使ってやる人がいるのかって言ったらちょっとわかんないですけどだとエイここは結構時間がかかりますねこのレオンが速くても足が速くてもエイダが足遅いんで一応走っては来るんですけどこうやって無駄にあっちに見に行くここまでねそうこのガンショップガンショップケンドゥケンドゥケンドゥ 早く開けろちょすり抜けるさっさで、ここでこの人出てくるんですけど、まあ、顔だけちょっとちらっと見てあげてくれ開けてく れ, てくれここちょで、あとは何しろ突っ走る道なりに突っ走れば OK で、あ、そうだ気をつけなきゃいけない場所としてはここですね ここはあの道間違えるんで道間違えることなんでまず右右で次にえー、っとこれは道なりに行かずに左にブね右あやば い,、ね、ここやばいちょちょでここワニいるんですけどワニにあーしまった今回ちょっと追いつけなかったですねあれ引っかかんなければワニに追いつけます まあ次の動画にでも追いついたやつを見せますでここがむずい何がむずいかっていうとレオンが消える<笑>レオンが消えるまず左次右右これは覚えていない時に右で右は2回カむで気をつけてくださいすぐ左行こうとするとバクってやられますで左行ってであとはまっすぐまっすぐまっすぐというかに 何も押さなくてもいいかはいで一回先ずつアバーンであそうだな爆弾取んなくてよかったなやっぱ手りゅう弾失敗したなあのなんで手榴弾取ったかっていうとあの最初のボス戦の手前でなんで取ったかっていうと さっっきいっぱいぱゾンビが出たとこがあったじゃないですかあの2個パーツはめてでなんかパズルみたいのしたところあそこでいっぱいゾンビが出てくるとこがあってあそこ結構タイムロスになるんですよねだからタイムロスになるというかあのゾンビにゾンビの中突っ込むのが早いんですけどただいっぱいすぎてどうしても噛まれちゃうと。 だから手榴弾あそこで投げればゾンビ一掃できるんでまあ拘束できるかなっていうまあ一応タイラントの攻撃を避けないといけないから多少リスキーではあるんですけどねさあ早く攻めてくれどこにせるつもりだブレラは化け物をどこに軍艦つもりかの、うん、どこに売るつもりだ軍艦かのどこか軍艦のど化け物艦のどこか軍 そう、アネット。とても危険な存在アネットねーま、まあ途中でちょっと面白いところがあるんで、そこ見せますね<音声>。さあ、ちょっと遠回りしちゃった。そこ。で、今度はエイダ。まあ、ちょっとここは難しいかもしれないですちちょちょ。 ここはピーとでなぜかこの腰をクイクイクイクで、ま、のつつますイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクでまイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイクイ 早くなった気がするんだよなこれ空間行きましたでそこをやっちゃ、あのー、切り替えてで突進突進というか直進でまあここのこいつが強いんで気をつけてください何種類や厄介かいあのー、ちょっと大きめのゾンビでこれはここつける でここはすぐ行けるんですけどあのさっきの大きめのゾンビはもうどんどん来ると倒してもはいずってくるかなそれくらいなんかものすげえ頑張ってくるんですよねでアーネット、アネト追いついてやるアネットこの野郎のアネットほらなんでそう今追いついたから倒せばよかったのになだらこれまず下ろしたらこれを 切り替えないと平らに抜きますでこの2倍速でやってるとちょっとむずいんだけどこれスリル破壊爆発すると同時にいっちゃっていいですでそこを上に行くとなんで上に行くかっていうとこれをガシャリあそこのゴミ処理のやつの扉を開けたいからまあ開け行くと、まあ、こんな感じで開くと。 で、ここが多少時間がかかりますね。ここで閉じ込められます。アネットに。渡さない。はい、はい、あれを塗るってるっそこにあります。で、多分 こ, ここら辺からやるのがいいかな。1番、ね、微妙ですね。 ここが一番なんかパッとできるかな。で、次ここ。くるくる回るな。で、いいだ。で、次右側にあるんで、右側のやつやって。で、最後はあそこを開ける。まあ、ここで下手に動くとあれなんで、まあ、これは動かずにやる。で、ここ開けて、 ここすぐ左行かないとまっすぐ行っちゃうと時間がかかります時間がかかるというかタイムロスですで、ここはもうすぐに乗るで、まあ、ここ吹っ飛ばされてエイダーがゴミの上にポーンと突き落とされますで、まあレオンレオンはここはすぐ左に行くで、ポチッで、こっちで、降りるで、これ右行かずにここから 飛び降りでちょっとここでやらないといけないことがあって2倍速でえっと降りるとダメなところがあるんですよね、2倍速で降りるとなぜかあのー、詰まっちゃうところがあってそこの場所だけちょっと2倍速を解くんでちょっと動画的にはタイムロスがありますね。 ここですちょっとここ止めてで一旦二倍削っていてここは普通に折りますこれだけどうしても詰まるんですよねでまあこれ戻す大丈夫かな多分取れてるよねうん でまあ、これは無視していきましょうこれを左に行ってここにあのケーブルカーがあります、まあ、最終的にこのケーブルカーに乗って、えー、研究所に行くっていうのがまあここの目的ですねでこれはすぐに左に行って うんまあ、まず第一の目的としては、えー、とチェスの駒を6つ集めてであ6つというか3つかなもうすでに3つはあるからあと残りの3つを集めてで扉を開けるという謎仕様のシステムがあるんでそれを今からいきますで、まあ、まず最初に行きたいのはここ降りて 右行ったとこです、ね、まあここちょっと時間かかるから倒していってでちなみにそこの穴から出てくるやつがいるんですけどこいつ強いんで頑張ってみてほしなと思ます一人とも や, やんないといけなくなるかな普通にやるとだとこれは飛ばせないこの動作無駄に長い で、これを上行って、さっき行った場所に戻って、で、チスの駒だけ取って、これ、これだけ取って、そしたら戻ってください。で、すぐポチッとすれば、まあ、噛まれずに済むでしょう。リ、うん、バイスプラン。で、そしたらもう戻ってください。さっきいた、いたんですけども、ここは突っ切って、 で、ここ右じゃなくて左に行く。左に行って戻る。で、さっきのとこに戻るなら左なんですけど、まあここは右に行って、これを開ける。で、まあ、この奥にチェスの駒が2つあるんで。よし。ここで、そこの鍵取る必要ないんで、無視です。無視。逆に取っちゃうと、スペースが、 ななくなるかな。だから何しろ必要なもんだけど こ, ここら辺いっぱいあのなんか変な怪物いるんで気をつけてくださいでここからも出てくるここが案外時間かかるちょっともうあのー、見にくいんで明るめにしちゃってます でここクイーンがあって、でクイーンでここを開けます。そして上にあ登って、キング取って、で今のクイーン取って、そこのクイーン取って、あ, あそしてこっから一旦キングで入って、あ、間違ちった。しまった。ちょっとタイムロスですね。クイーン。 でここにキングをはめてでここのクイーン取ってでそこのキングを取ればここから脱出とよしまああんまりまだ大丈夫かなそんなに時間かかってないかな、まあ、ちょっとしたミスがもうどんどんどんどん積み重なってあれなるんですけどでここ右行かないように左に行くと でここはもうどんどん走ってここ掴み行為してくるんで普通だったらマスク行かないで登るか逃げるかしてくださいこれこっちでここはもうすぐ見 に, に行けばいいです上に行ってで最初のところに戻ってここに戻ってでそこのやつを まずはビ、ビショップじゃねえ、えっ、ー、と、なんだっけ、ナイト。ナイト取って、次にここにルークをはめて、で、ここに、あー、ないね。ここにない。えっ、ー、と、ポーンはそのままで、ここに、えー、キング。で、ここに、クイーン。で、あとは、ここに、ビショップをはめます。まあ、これに関しては、そこの、とこに、 すぐ近くの掲示板に書いてあるんでそれを読みながら謎を解いてくださいでまあそこのスイッチまだ入らないですなぜかっていうと電源が入ってないからおっとこうかでこれはまあここにいれば当たんないんですけどああここにこういってでまああとは ここで待ってればそこにボーンと出てくるんであやべえマウスがこれあのダメージ与えないとずーっと出てきちゃうから無理やりさせましょうでまあこれここで待ってていい通常モードだったらもう速攻であっちに走ってって行くんですけどまあ俺はやっやっザーっとダメージ与えてきます そしてあとは行くそうすればもう向こう側で多分あんまダメージを与えなくても落ちるかなでやっとおきたいのはこれかなこれ取っとくまあ一応座らしといてどうかな ななかなかたまらないまた、あ。でまあ、すぐ立つんですけど、すぐ座らせます。でまあ、通常モードだったら、座らせた後に立ち上がる可能性があんで、これ投げとくといいかもしれないですね。立ち上がる時に、今の先行弾投げればいいと思います。 うん、そうだなマグナブだったらやる必要なかったな先行無駄に取っちゃってるっでまあここでエイダと会うんでエイダと一緒にケーブルカーに乗る と, と, ケ, ーーるエイダとケーブルカーの場所はこの奥です ね, いいねでここを左に曲がるここそこにあると<笑>まあこれはどんどん行った方がムービー早く始まるんで 滝に乗ってすぐにもうプシッとちゃんとエイダーを待つ時間がある、はい、こちらはネスト直通です申し訳ないよしあれそこやっちゃったかまあいいや降りるスピード早速いでまあちょっと回って でここがまた長いちょっと捨てとくかな<笑>どうかなまだ時間的に大丈夫かな、まあ、多分1時間超えないと思うんですよねじゃあ次にこっちここはそこのち ょ, ちょっと ここを登ると。このはしごを登って、で、飛び降りて、そこを飛び降りて、で、右行っおそんなとこで待ってると。で、ここで組み合わせる。で、ここまっすぐ行って、で、こうすることで奥に進みます。まあ、ここでやることはそれくらいかな。 あとはまあ球とか押してるけど必要だったらとでこの奥の方に2つボタンがあるんですけど今いけるのはイーストなんで、まあ、左側を押しましょう で、次に、ここが一撃必殺がいるんですよね。うん。まあもう無敵だから関係ないのか、そうか。そうだ、勘違いしてた。無敵じゃないとき、無敵じゃなくやってたんですよね、今まで。だから、あいつがいるとこはちょっと気をつけないといけなかったって感じですね、今まで。で、これはこう、こう、こう。で、もう一つは、 鍵カッコのこれのこれのあもうちょっとこれこれでまあ2つ開けちゃうとパスワード変わらないんででそしたらまずは液体を入れましょうでここでちょっと時間使うかなこれがまためんどくさいんですよね結構ランダムっぽいです し, ですううでしこっちかなこっち入れた方がいいかな あーやっぱ全部入っちゃったかじゃあえっ、ー、とーあーそうですねこれに入れてこれに入れるで最後にちっちゃいのに入れて うん、もっと早くできる時があるんですけど、これなんか多分ランダムなのかなランダムでそのそれぞれの量が変わってる気がするんですよね。だからちょっと難しい。運が良ければもうちょい早くできるかな、まあ、これでできると。で、あとは凍らせに行くんですけど、 そのためにはまずそこを降りる。で、ここを突っ切れないんで、普通なら。気をつけてください。で、ここを右でって。で、本当だったらここのゾンビは全部倒していった方がいいです。そうしないと、あそこでリッカー2人に出られます。で、ここは、そこのやつを取って、 まあ、そこの扉を開けなくていいです。後で開けることになるんで。で、ここはまっすあ、じゃここをまっすぐ行って、まずはあそこの電気をつけましょう。そうしないと、凍らせるやつのところに行きません、ね。冷凍施設的なやつ、えー、で、最初は、これ。こう。これを使う。 これでまあ何か知らんけど 電, 電源がつく電源つくとそしたらまあここに入ってそこで瞬間冷凍させましょうこここれ飛ばせるなぜかそしたらここから出るかな で、これはあとは散布すればいいんですけど。うん、あやべ道間違った。こっちですね。上に行かないといけないんで。こっちの方が多分、多分早いかな。うん。わざわざダクトみたいなところから出るよりもこっちの方がいいかな。で、ここ右行って。 まあ、ここの目的は何かっていうとタグをアップグレードしたいんでそのタグを持ってる研究員をその植物を枯れさせて落とすというかちょっと説明むずいですけど、まあ、これすることでタグがポーンって何かしてけか落ちてるっていうことです、まあ、そこに落ちてる。 えー、とあったそうするとまあここにここにあったら全員立ち上がるのとそこからタイラントが来るんで気をつけてくださいここをボーンと出てさっさっまあ足が速いとタイラントがそこにいるとそこから出るでこれまっすぐかまっすああちょっとでこうすることで 本来の目的だったらウエストエリアっていうとこに行けます。これをポチッとできるんで。ウエストエリアに行って何をするかっていうと G ウイルスを手に入れるのかな。まあ、クレア編だったら G ウイルスじゃなくて別のものになりますね。で、そこの電気か。ちょっといろいろ時間食っちゃってるわ。まあ、しょうがねえか。 で、これを僕に行って、オりリアアップ。まあ、ここは最後のボスの手前か。1個手前。で、ここでウイルスゲットして戻ると。エイダのところに行こう。としたら、まあ、ここでボスがポーンと上から落ちてくるから、ここで まあこれは速攻で倒せるんで、行きましょう上に。こいつらよりも厄介なのは、あれですね。あのー、最後のボスですね。まあ当たり前だけど、最後のボスだから。こいつらは瞬時にやられるんですけど、どうしてもすぐやられない体力が、なんか、噂では10億以上ある、10億ぐらいあるやつがいるんですよね。そいつを倒すのにちょっと時間かかるかな。 これがなかなか閉まらないと早く入ると閉まらないんですよねこれなぜかあ閉まった閉まってくれたけいれんを起こしてるまあい旦ここは景色を眺めてましょううんウエストエリアの下だね なんか知らんけどあそこが燃えてるんですよね。あとはあの、わけのわからな、ね、いぐるぐる回ってるやつ。なんか意味あるんですかね。まあいいや。そしたらこの左の方から扉が出てくるというか、扉があるんで、開け次第。通りゃ。で、ここでまあクリアとお話しして、逃げようって話になる。 感じですね、そこ左に行くここはボタンを押すそしたらここであの一匹必殺の植物が3匹いるんで気をつけてください最初の1匹は別にすぐに行けるんですけどあの後の2匹が結構避けていけないんで気をつけてくださいまあ1発ぐらい食らわせから行くとこれが。 タ、まあ、イラントは無駄に無駄に当たり続けるでそこをヒュヒュヒュヒュはいこれは避けて開けてでこの空きスペースが得用のアイテムでこれを入れるそうするとやつが来るほら 銃を削れるかななちょっとこれ反抗がやばいちょっとこれうるさいけどすいませんどうかな10ちょっと出よう払うでな なんだこいつバグダブなんてなくても知らねえんじゃないかちなみにこれレベルスタンダードがいねまあもう固定10億なのかな固定10億か無限無限ぐらいあるんじゃないかっていうまあ無限なんていう数字は入れれないかなと思ってああいたやっときた結局これを取んないといけないおららららららららららら 半分になったとーーーししたほらこれはもう体力10のンビ。よしさあどうださあどれくらいでクリアしたちなみにムービーの時間は時間に入んないらしいんで44分4危ねえもうちょいで不吉な数字になるとこだった はい。じゃあ、今回は、まあ、44分45秒でクリアできると、2倍速でいけばね。って言っても、もうちょい早くいけたかな頑張れば40分切れるかもしれない。って感じですかね。まあ、上手い人がやればもっと早くできるのかもしれない。ですね。じゃあ、今回はこれくらいで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。